放送のバリアフリーという観点の中 で, です、ね、NHK として今回の大会において、どのような取り組みを行ったものか、まず伺いたいというふうに思います NHK、木田専務理事。お答えいたします、えー、ピョンチャンオリンピック・パラリンピックでは、あ障害のある人もない人もみんなで楽しめる放送。 ユニバーサル放送と呼んでおりりまますがに積極的に取り組みましたオリンピックのハイライトをお届けするみんなで応援ピョンチャン2018オリンピックでは字幕と音声解説に加え手話も交えてお伝えしましたそれからパラリンピック期間中ですが毎朝放送したみんなで応援ピョンチャン2018パラリンピックでも字幕音声 音声解説に手話も交えて放送したほか、NHK が公募した障害者リポーターが現地でリポートしました。また主な競技の中継と番組、パラリンピックタイムの副音声では、手話音声の実況解説よりも詳しい実況解説を行い、視覚に障害のある人でも競技の魅力が伝わりやすい放送を試みました。 えー、ピョンチャンではこのような副音声による別実況を、えー、オリンピックではあ12時間33分、えー、パラリンピックでは17時間42分、えー、放送いたしました、えー、2020東京に向けて、えー、ユニバーサル放送の充実に引き続き、えー、取り組んでまいります太田正孝君 今2020年に向けて取り組んでいくというふうにおっしゃいました、この2020年のパラリンピック、オリンピック、パラリンピック大会に向けて、同じ観点からどのような取り組みを具体的なことで聞かせていただければと思います、その上で例えば障害者スポーツなども、まだまだ理解を進めなきゃいけないという途上にあるというふうに考えます。そういうい意味では あまあ、そのおイベントの時期だけでなくです、ね、日常的な放送で取り上げられることで、さらに理解も進み、あるいは競技に携わる選手がです、ね、大変にあのお、まあ、スポンサー等々、厳しい状況もある方もたくさんいらっしゃるものですから、そういう関係者の支援にもつながると考えますが、この点について、えー、さらにお伺いをしたいと思います。木田 はい、い、えー、お答えいたします。あの先ほどもお申しましたとおり、えー、2020東京オリンピック・パラリンピックに向けては、まあ、ユニバーサル放送サービスの一層の充実に向けて取り組んでまいります、えー、聴覚障害者向けの手話を交えたトークコーナーや、えー、視覚障害者にも分かりやすいスタジオでの解説コーナーなどを交えた、えー、ユニバーサル版ハイライト番組。 であるるとかか、えー、音声をを使ってわ、えー、りやすく伝える実況放送など、まあ、ピョンチャン大会での実績と課題をふ、えー、踏まえて、さらに充実させていきます、えー、そのほか、あえー、ピョンチャンでも活躍していただきました障害者リポーターも、おーさらに活動の幅を広げてまいります、えー、それから委員ご指摘のようにあの、障害者スポーツを放送することはあのー、障害者スポーツへの理解を深めるだけでなく、 バリアフリーなど、障害者を取り巻くさまざまな問題への関心を呼び起こすことにもつながります、このことは公共放送が果たすべき大切な役割だと考えておりまして、NHK ではこれまでもドキュメンタリー番組やニュースなどで障害者アスリートもさまざま紹介していますけれども、今後も機会を捉えて、障害者スポーツを取り上げていきたいというふうに考えております。太田正孝君 はい、ありがとうございますあのぜひ積極的な取り上げをよろしくお願いをしたいと思います、ただ、今回の経営計画の中でもです、ね、人に優しい放送ということで位置づけられておりますけれども、この人に優しい放送に関するこれ、研究予算、どの程度計上されておりますでしょうか、またあの現在までの研究について、具体的な事例も含めまして、お聞かせをいただきたいと思います。 いたします人に優しい放送に関する研究費は、研究内 容, の研究内容によりまして、増減ありますけれども、この10年間はおよそ3億円から4億円で推移しています。NHK では人間の視覚や聴覚に関する長年の研究成果と、最新技術を組み合わせまして、高齢者、障害者、あるいは日本語以外を母語とする方も含め、 誰もがお好みの手段で、豊かで高度な放送サービスを楽しめるよう、人に優しい放送の研究開発を進めています。研究開発の結果、まあ、実用できた例といたしましては、音声認識による字幕制作装置、高齢者や障害者の方が音声を聞きやすくなる和則変換技術を使ったテレビラジオ、 それから視覚に障害のある方に、スポーツの競技振興を人工の音声で伝える音声ガイドなどがあります。また、試行段階ではありますけれども、手話 CG にも取り組んでいるところです。君 同に総務省ではです、ね、昨年の9月から視聴覚障害者等向け放送に関する研究会を設置しまして30年度以降の字幕放送であったり解説放送等々の普及あるいは視聴覚障害者等に向けての放送に関する施策について研究をされましてこの2月には 放送分野における情報アクセシビリティに関する指針が定められておりますこれにつきましても内容及び普及の目標などについてお考えをいたします野田総務大臣お答えいたします、えー、視聴覚障害のある方も含めすべての視聴者が放送の内容を理解し情報アクセスの機会を確保できるようにするためにも 字幕放送、解説放送および手話放送の拡充というのは重要な課題です。総務省は今お話がありましたように、放送事業者の字幕放送、解説放送および手話放送に関する普及目標として策定して、放送事業者の取り組みを促しているところです。総務省としては引き続き、放送事業者の取り組みを積極的に促し、放送分野における情報アクセシビリティの向上に取り組んでまいります。太田正孝君、はい あのそうしたあの情報アクセシビリティに関する指針の中でもです、ねまあ、例えば NHK の目標については、対象の放送番組のすべてに、まあ、あの字幕が付与できるように、まあ、努めていきたいというような形にもなってございます。であのそんな中 で, です、ねあの 国会中継についてはあ、字幕が入っていないわけでございますけれども、こ, れこのことについて、これまで、まあ、取り組みが遅れているようなことの理由、あるいは現状について、お伺いをいたします。nhk 田専務理事 字幕放送の国の指針は、総合テレビの7時から24時の番組のうち、技術的に字幕付与不可能な番組を除くすべての番組について、平成29年度までに字幕付与することを目標としております。NHK は平成28年度は対象となる番組の 97.4% に字幕を付与し、今年度も目標達成に取り組んでいるところであります。 生放送の字幕付与は、文字の間違いであるとか、字幕表示の遅れが避けられません、特に国会中継は事前の準備が難しく、国政に関する専門用語が頻繁に使われるため、字幕の付与については正確さや政治的公平性の保障が難しいなど、課題が多い状況であります。 視聴者の関心が高い国会審議について、特設ニュースとして放送を行う場合、審議日程が早い段階で確定していたことであるとか、審議のテーマがある程度限定され、事前の準備が可能である、まあ、などの条件が整えば字幕を、字幕を付与しております。正確さ公平性をを損なわず国会審議の放送に字幕を 付与できる条件が整う場合については今後も実施できるよう努力してまいります所信表明演説や施政方針演説など事前の準備が可能なものについてはできるだけ早く字幕付与できるよう準備を進めてまいりたいというふうに考えております太田政貴君、はい、はい。ありがとうございますまあ確かにあの国会なかなかですね、専門用語も多くて しかもそれがちょっと間違えただけで、随分ぶんと議論の方向が変わってしまうというようなことも考えると、なかなか取り組みが困難だというふうにも思います、ただ、このことにつきましては、公明党 の, あのプロジェクトチームの中でもです、ね、先に官房長官、あるいは衆参両院議員委員長に対しまして、この字幕放送を実現のために支援を要望もさせていただいたところでもございます。 またあの今おっしゃったとおり、所信とか施政演説、姿勢方針演説等々、まあ、事前にある程度、まあ、情報が入手できると。 いうようなことについては、まあ、これからも取り組みが進んでいくということで、ご期待を申し上げたいと思います、あのさらにです、ね、もう一方、例えばあの本会議についての質疑などもです、ねえーまあ、事前に情報など、ずいぶん入るかと思います、先ほどあの、所信、姿勢のほかにもです、ね、そんなところも対象になるのではないかと思いますが、ちょっとこの点について、ちょっと重ねて、ご見解を伺います。木田政務理事 えあのどの程度事前の準備ができるかに、まあ、かかってはいると思いますけれども、えー、まず着実にできるところから進めていくという考えでおりますので、えー、ご理解いただきたいと思います太田正孝君。はいまあ、のここまであの、まあ、あの放送のバリアフリー、まあ、とりわけさまざま、まあ、課題を抱えた方々にとって、 まあ、情報を得る、そうした大切な、まあ、放送機関であるわけでございますので、そうした NHK の取り組みについて伺わせていただきました、さっきの質疑の中でもございましたけれども、当然あの、災害時などにおいてでもです、ね、まあ、NHK の放送というのは、やはりあの人の命を守ることにもやっぱりつながる。 あるいはあの先ほど申し上げたとおり、課題を抱えた方々にとってみればです、ね、大変に大きな後押しにもなるというふうにも思ってございます。 また、最後申し上げましたとおり、国会の議論というのも、ぜひそういう方々にとって、この私どもの議論がちゃんと届くということも大事だというふうにも思っております、どうか NHK のこうした視聴覚障害者に向けての施策の充実、推進、さらにお願いをしておきたいというふうに思います。